本のどりでございまして静、まあ、岡市の方で私ご縁がありまして何度かお祭りのものを植えてまいっているので、ね、ったんですけどもそこであの総どりをね作るということで教えていただいてましてそれで終わせていただきますえっ、ー、と山形というとねあのガッサンの木山で、ここのこのゆさこに字は「ある」という字なんですけどもそれも当てはめているようにね しか あ, あ, あ、そうですありがとうございます。い<笑>ります。 私にしよ東山の下、山のを踊るを<タッ>山のを、 I'm n t g o n g to be a l e to do t h I'm o g o n e a